演武開演どうも私の連れ連れなる日常演武さんですよねはいというわけで本日はチャンネル登録よろしちらはいというわけで本日はです、ね、こちらおめでコーヒーに再びやってまいりました本日はいただくのはまずこちらのモーニング2つというわけで後からドリンクですこちらねジェリーコというコーヒーゼリーですねこのジェリーコ前から気になってたんですよね なので今日は食べてみたいと思いますでで飲んでみたいと思いますまあそれはこちら、ね、ではでは保育前にこちら小豆小町に来ました3種類ほどんのみそですねミルクやコーヒーカフェオレなんかの小豆が入ってるんですね多いのが小豆って珍しいですねそれではこちらも合わせてまずはオーニングのゆで卵からいただきたいと思いますではいただきます ゆで卵はやっぱり想像できる味ですねそしてオムラトーストは小豆の甘さがいいパンは相変わらず分厚いなはい、続きまして私はジェニー上に乗って今はオイップ ク, クリームなんですよねソフトグラムは別にいろいかなそれを忘れてしでは、いただきますオイップ ク, クリームだとミルクとはまた違った良さがありますね そしてズニーは、うわーこれは大人の味わいだ<笑>ゆで卵はやっぱりシンプルな味ですねそれ<笑>卵の旨味は広がってきましたパンもありくわらず分厚い食べ込みがありましたねそして和裏の方もすっきりとしたあなでしたね そしてジェリックは上の方に載っているホイップクリームはシンプルで味がないのですがそれが逆にいい感じに下のコーヒーに溶け込んでコーヒーゼリーと一緒に食べると苦みのあるコーヒーゼリーのマリッククリームのまろやかさが口の中に広がってきて美味しくてなかなかきましたいコーヒーゼリーだとこういう風にミルクを入れるやつが多いのですがそのミルクとはまた違った味わいがあるのであったです、ね、というわけでモーニングセットはどちらもこちらもテイストジェリックはこちらもテイストしてこのまま厚木小町に行こうと思ったのですが はい、こちら頼んでおいたグラタンとビーフシチューが来ましたので先にこちらからいただきたいと思いますなんかパンでグラタンでシチューでいかにも様子なのにのりがのっているというのはどういう狙いがあるのか、ね、ちょっと和、うん、の様子なの、ね、それがいいのか悪いのか分かりませんが、まあ、とりあえずそれは食べてみれば分かることですねそれではこちらのビーフシチュー あ、暑くてモテません。ビーフシチュー。これは癖にするな見せられなくてごめんなさい。続きましてはグラタン。うん ちょっと冷めたおかげでモテるようになりましたこちらは濃厚ですねそして食感も い, いはい、ラスチーん、のどんな飲 み, の 飲, みより飲みますか 小豆を使ったドリンクってどんなものなのかなって思ってたんですけどこれは予想以上ですね本当にすごいですビーフシチューは大きな塊の牛肉が浮かんだ諸葛丹のふわっととろけていきましたねうまみたっぷりでデミグラスソースの味もしっかり感じれてとてもおいしかったですというわけでこちらの点数とさせていただきます裏の方も しっかりとホワイトソースの濃厚さが口の中に広がっていってマカロニやキノコのしょエビの食感も良かったんですがやっぱりビールシチューのお肉の感じがちょっとインパクトが下がっちゃったかなという部分がありましては順番の問題ですねまあその辺りもあるんですがこちらはこちらのテストさせていただきます両方ともアメリカで の, のが結構強烈な主張をしてきましたねなんかトッピングなんですけどなんか出たがってるような そしてて実際に出てきてるようなうこれ料理だからいいんですけど劇とかだったら主役に迷惑をかけるようなサブキャラクターといった感じがあってんですねでバゲットもカリッと化した硬めの食感でトーストとはまた違った美味しさがあってそれも良かったですねこちらもごちらまでいただきますバターとか塗ってみたい 小, 豆小町ですがまず、あ、下の方に小豆が入っているんですね多分そして上の方にそれぞれ違う飲み物が入っているそういうドリンクですねでストローで飲むともう別々になってスプーンで飲むと、まあまあ、全部が混ざり合うそんな感じそういう風なドリンクになっています最初はコーヒーはちょっとスプーンで飲んだんですがあとで飲んだミルクと紅茶の味から考えると 自分としては全体を混ぜてから飲む方がおすすめですねでそれを踏まえて見ていくとコーヒーは割と苦めで小豆の甘さは引っ立っていましたねコーヒーも苦さも小豆の甘さに引っ立ていないのでお互いに捨いらっしゃってそんな感じでこれも混ぜた方が良かったかなとちょっと後悔していますね、うん、なのでこちらの点数とさせていただきます自分がミスですからねミルクの方は大々にまろやかな感じで小豆の甘さは優しくて ーミルクが良かったりしましたね、うじきとかき氷に練乳が入って食べるような、そんなイメージかもしれません、まあ、練乳とミルクはちょっと違いますが、ね、というわけで、こち ら, こちらのテイストとさせていただきます、最後に飲んだのは、ミルクティーの中に小豆が入っているようなイメージですね、ミルクティーの濃厚な香りが、に入れた瞬間に香ってきて、その後、追いかけるようにして小豆の甘さが出て、これも美味しかったです、ミルクティーと小豆。 どちらも味わいたいた、ね、ぜひ飲んでいただきたいですね。というわけでこちらのイストさせていただきます。えー、というわけで今回のお店はとっても美味しかったです。特にこの小豆小町、こういうドリンクもっと増えてほしいなって思いましたね。小豆が入っている、本当嬉しいというわ本日はこの辺にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。エンブヘイエ